皆様ごきげんよう、ひさめです。キャラクターボイスは、ゆずきゆかりでお届けしています。2023年4月26日、コントローラーをカチャカチャやっていたら、謎のショートカットが出ました。画面表示に関する設定切り替え画面です。もしかしたら、冒険者の広場とかに書いてあるのかもしれませんが、私は今このショートカットを知りました。やり方は、右スティックと左スティックを同時に押し込む、です。これで表示設定の A と B を瞬時に入れ替えられます。 A と B の内容を細かく調整する場合は、今まで通りこの画面から行ってください。さて、日課の聖守護者ですが、今日はめちゃくちゃ全滅させられました。やはりまだまだサポさんでは運営を強いられるということですね。そして、今日の指輪合成です。何の成果も得られませんでした。あと10回で完成ですね。というわけで、本日の動画は以上で終了です。それでは次回の動画でお会いしましょう。